本日は、YouTube にごアクセスいただき、ありがとうございます。ただいま、アップロード者は、羽を譲り受けたため、楽しく空を飛んでいます。またのごアクセスを、お待ちしております。